大丈夫ですか？もうエネルギーが足りません。おっぱいください。おっぱいがないと動かないんです。ゴリラさようなら。お前がないと動かないんです。あ、お前がないと動かないんだよ。 はいつもご視聴いただきありがとうございます最終回ということでわかったなこのね周りの音あのね今日なんとね前代埋まってますなんということだなんかどこから情報が漏れてるのか知らないんだけど相当入ってるらしくてあのー ちっが怒られちゃったなぜかというとねもうすでにね10日半なんですよねはいしっかり寝坊しましたはいまあちょっとねあのー、やはりあの、プロなんでねやっぱりねどんな時でもね勝っちゃうんですよねまだ1月負けてないですからはいまあ、今回はね最後のねユとして仕事として勝つというまあその意義についてまあ、最後に皆さんにお届けできたらなというふうに思いますセンターので、ね、 まあ、とあるちょっとアンケートを実施させていただきましてあの皆様がなぜカメラを打たないのかということでアンケートを受けていただいた方非常にありがとうございますやはりね圧倒的にねやっぱ機械割り詐欺だからっていうのが大きいんだよねそもそも設置がねえみたいなたいろいろな案が出てましてただやっぱりどうせかかっちか近くにいないっていうのもあれなんだよねうん俺システムエンジニアだからバッちゃおうかなって感じ、はい シリアポリオみたいなおお、びっくりしたあなたこれね0 <笑>もあっ銃弾もない中段もないじゃあここにカメラ桜だええ よっしゃー。どうし、ーが発言。あれでね、言い忘れたんだけど、この台ね、えっと六十ゲームから、しずつスタートして、あのリセットか杖を置くかどうかわかりません。あのね、本当はね、まあ十時に来て。 あの階段のころから映像撮ってここに来て「うわ有利化、んタンポついてる大津倒してたところをグチーって言って帰ろうと思ってたんだけどあれね、今日はね、しっかりねあ秘書さんが見ててくれましてあどっちもリセットですから」<音声><音声> パイパイで二角なんだけどここが赤棚揃った場合は三角なんだけどこれ外れる場合はね超ガメラの機材がものすごい高いんですよきれい<笑><笑>あーここに来たんだあ<笑>ーこれ鳥やったわこれあーめちゃめすぎこれ コンドームをサブレイルにした影響によって撮影場所が全然見つからない保留ですねはい、うん、よっしゃー い, い, い, いあー見たいまぁ、あ、猿も木から落ちるって言いますから まあもうそんなこと言ったらもう100回以上これが落ちてますけどね<笑><笑>でね、あのね、隣に乗っ方がね、今ねまあガバイプロが打たれてるんですけどト<笑>気合室確率 4.1 分の1らしいですはい、こうやっておめでとうございますはい私の代は 4.8 分の1ぐらいですはい、1です<笑> このギザギザなんでちょっと塩で気味のいわゆる30代から40代の女性のおっぱいもう止めるところが悪かったねいやこれもう狙うことできないもんだってこ う, こう来たもんいきなり結婚相談所とか行ったらさそりゃさ30代40代のさまたそれ引き当てちゃうじゃんそれとあしよなよ引きため台に対してこんなん来ちゃったらもう無理だもんうわっ細い感じだったけど ってはい、よしこっちも来た 哈 <laughs> 哈 実はね、バラダンカメラマンと一緒に温泉かけてたんだけど3時だったらちょっともう必ざざざ毛病使うしかないかなマジかどうしようしかも用意してたるからこの時間っまだ高いんだよな今現状、えー、皆様に悲しいお知らせです ル<笑>なんてことな1000枚ぐらいあったのに<笑><笑>こんなもんなんだよな単位上でも今の攻めいっもね何だ今のたぞ バキバキアペーしてくださいああ終わったあああああ Thank、uh -huh. you.、Yeah. あーっぽいもう こ, こでもうホ本トに許さないからね俺に許さないからね、マジで<笑> I got it. 何目目2ゲーム目だっだよあうまいよ。 え っ, え っ, えっちょっと待 っ, 待って待って待って待ってえっやっぱり超カメラなんだけどシカメラは超、超カメラも入ってるいやねさっきからねバラダンくんが打ってるんだけど調子1000円で超カメラ信じられないマジで俺もペンゲームはなかったのじゃえっそれ確実に超カメラ えー、俺初めて見たうわー当たってるよああするえー、いいなー弱てもだなマジで俺一回本当に弾いたことないのにあーでもまあビッグボーだから、えー、次で超カメラ収められてったっだけどいや ほらほらほらほら。うん。で、戻るんだもんね。うわー、ショウガメラだな。ショウガメだ。<笑>俺が。ずっと引きたいって言ってたやつ。瞬間的に疲れたわ。<笑>なんでわけわかんな い, いや。どになるんだよな、そうってって。で、わけわからん。 あたたいてああ当たってる当たってるすごいなマジこれまた天井行くんだねこれやばすぎ<笑> 当たってるあ当たってるかなな当当当たたたっっっってててるってるるるすあ、かぽいな うわっと、 いらないって、うん、あポールよさんどうしたんですか。終わっちゃったな。やいやいやいやいやいや これだけもらったよこれとあとはあのキャタツねで一応ね今日ねまあちょっと結果から、まあ、投資が、えー、3万6000円で回収が0ということで、えー、負けましたまあねまあ、それ、まあ、設定で入れてくれたんで3はまあ多分3だと思うけど入れてくれたんでもうほんとこれはもうお店側のせいじゃないよね自分のせい であとね、やっぱりねあの隣でね1000円で超カメラ浸たたアホがいてあのそれがすごい入れたちました<笑>もうねちょっとこっちさバルダン君私あのめちゃめちゃさあれじゃんハマってるところでさ横でポンポン超カメラのさ演出見せられてさポ ン, ポンポンポン当たってるわけじゃんあれじゃないぜなんで打たなかったの隣で<笑>それ打たないでしょ<笑>絶対イズ出てるんだから<笑> はい、ということで、えー、と私、ちょっとい場所がもう、えーと、なくなってしまいました。はい、まあ、もう打つところがないんで、えー、と、はいまあ、こういう最終回になってしまいました。まあ、1年間やってきてよかったですね。どうですか、バラザンさん、カメラマンとして。 1いや一年間やってきてよかったですね。あ1年間やってきてよかったですか。はい。なんかもう一つの歴史がなんかね終わった感じがしますよね。うん。大丈夫大丈夫なの？先生なのに。いやもうちょっとそれを言うたびにポリを締め殺したくなるよね。<笑>はいということで、まあ、私もねまあ一年間やって非常にまあなんかあんま学んだことはないんですけど、でお金もねまあ実はこれ出せば出すほど赤字なんで。 あのーまあ、YouTube って非常にちょっと厳しいなっていうのをね感じましたなんか持ってるこれがすごい家みたいいなんだよねすごいもう死んじゃいましたみたいな<笑>うんはい、はいでまあね、今後なんですけどもうあのー、まあちょっと私みたいなね、まあ、集計がたくさんしますからあのぜひねあの全国のちょっと店舗さんにちょっと行ってみたいよね オラマンさね行ってみたいね、まあ、交通費を出してくれれば行くよね行きますね<笑>、はい、なので今度ぜひね本当ともうほとちょっと本当にもう、まあ、交通費だけ恵んでくださいああここで終わるよねここでやめなき ゃ, ち ゃ, ちゃもうこのために1年ぐらいできたのかわかんないよ<笑> 1年間ご視聴ありがとうございました